どうも、円満としなさ夫婦、週末フンライフ、とみれなちゃんねるでーす。<笑><うぞ><笑>さて、今日は、はい、どちらに向かっているのでしょうか姫路セントラルパーク。そう、姫路ですね、はいうんひ。姫路といえばセントラルパークということで、おすすめされたので、あ, あと姫路城も、 行ったことないんだよな。姫路城はあるけどな。そう。姫路セントラルパークは行ったことがなくて、姫路城も。今回は行こうと思います。です今日はレオとナナもおりますよ。でも。ナナが変ですよ。7 <笑>ナナ。なんか寝てるところをなんか無理やり連れてきたから怒っております。<笑> 残ってます<笑>ご機嫌斜めです<笑>まあそんな感じで今日は進めていきたいと思います サファリの注意点<笑>、はい、まずドアは完全にロックして絶対に車から降りないでください、はいね、2番目窓サンルーフ等は完全に閉め絶対に開けないでください、はい、3番目動物に食べ物を見せたり与えたりしないでください4番目タバコの吸い殻機関ゴミは捨てないでくださいすいません5番目 ペット動物を連れて入園できません五番目ペット動物を連れて入園できませ ん, てませ ん, ん, んえ<笑>嘘んおるでめっちゃおるけど連れて行きたかったんやけど逆えぇーえぇ、ー、<笑>えぇ、ー、あかんねんって <笑>おっさいね。<笑>なあ、あかんやろ。な言ったあろ、みたいな。マジで、それを楽しみにしてたのに。マジ、どうしよう。ちょっと目的を変えなあかんな。うん、まいったね。<笑>ほんまや。こんなことある<笑>どうするかね。ちゃんと読めよって感じやな。じゃんじゃん。<笑><笑> The clouds embrace the mountains. The sun is setting. What a view! The mist comes rolling in. I c o u taste it on my head. What l i v e you a g o o s c e t I'm b o u t かかののあ〜あ、なそ、ねはい、でででまらすね飲み物買いに行く Every time I run away, the thought of you will always find me Things will never be the same. Can't move on, but I'm still. どうしたらいいこれ。薄っ、ほんで。こんな感じ？なあ。<笑><え><笑>どういうこと？カチンコチンの一枚。こ<笑>でしょすごいよ。でも今日さ、そんな暑くなくてよかったな。最高や。これぐらいが一番いい。 曇ってるぐらいがちょうどいいで、ま、真夏のバーベキューはもう絶対嫌なあ飲み聞きながらいいよかな今日は最高やほんまあこのこの下でさビール飲みながらでも良さそうやおる なんかちょっと高いなという気もしたけど高いはな、そうだな良心的やよな、でも、うん、こんだけ立派なやつやからエビーエビもプリプリやうん、うん、<笑>トミネラライフで釣りチューバーになるかな ライフ知られてへんからな、釣りでもちゃんと知られへんから。そういうところがあるから。<笑><笑>かわ可 い, い。可<笑>愛 い, いね。<笑>あれ、見てた、ななちゃん、ワンちゃん見てた。<笑> ドッグランのウォッチング。ドッグラン見てたの。ドックウッチング。ダックラン見てたの。ダラも走ってくるか。ドッグウォッチングキャット、キャットランス。マ<笑>マどっか行っても。<笑>ここドッグラン、ドッグラン。ここドッグランのまんまい。その向こうは海よ。 どっかおらんていう。どっおらんくなったね。レオさん。なんのしっぽこいな。ものいなくなったね、ワンちゃんね。 だけで姫路2日目気を取り直して、今から姫路城に向かいます。今日はこれで。1回目かな ？3 回目ぐらいかな ？3 回目かな？最初なんか一番最初2人でさ初遠出というかデートでさ行ったの覚えてる？うん、<笑>そう。私が行きたいって言って連れて行ってもらう。かっこいいスポーツカーで行ったんだ<笑> オーニングは7時から11時で。 ランチが十一時から、ね。は、うん、うん。うん。このハーモンドトースト。これが。人気なのね。あれ、な。売ってるやつな。ここさ、三店舗もあるのに、いつもさ、人いっぱいあるよな。うん。うん、美味しい。 無理ですうちの車は 2.35 やから 2.35 円 2.4 ないだか、うんねはい残念<笑>あれでもここ抜けられへん<笑>ここだけの話やねんけどな抜けそうな気せんここやったら鍵あるもん、ねうんうん 見てくれよこんな感じで影になるような場所を選んで。 そして友雄さんはさっき<笑>下がりすぎて<笑>傷ついてるかどうかを確認して<笑>なかなか現存するお城としてここまで保存状態が残ってる修復しながら残ってるとは珍しいみたいなだって戦争の時からもずっと残ってんねんって戦争の時もやられへんかそうそう消失しなかったって このこ姫路城はさメスだけって知ってたあれオスとメスやねん普通は姫路城はメスだけやねんってなん で, でかあって昭和の何かそのなんか修復の時にさメスのやつをかたどったから2つともメスやねんってうん<笑>そうなんと思っ このはい。ああちちゃうの 石うす石うすそれはうばが石っていう<笑>全然とんでもないところとして<笑><笑>これが地下から五階まで通し柱になってるそれだけのこっちにもあるで西これがさっき地下で見た柱がずっとまだ続いてるってこと<笑>ここが 1番てっぺんちゃん。 できるので。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 セブンイレブンセブンセンイレブンなかった、うん、でだからよう買わんかったこっちゃローソン行っとったのあったかもしれない、うん<笑>でなんで何かるの<笑> 3600円やったかなその代わりそ の, そのまま道の駅三津に行きましたあそこはでもなかなかのロケーションで、うん、バーベキューもできるしっていうんで。 海鮮がすごかった な, かった な, 海鮮 あ, んなあんな海鮮のバーベキューって初めてかも大概エビとかホタテとかあんなぐらいやろ<笑>でほんであのなんか食材とかいろいろお土産も豊富やしな、うん、ロケーションもいいしなんかまあちょっとちょっとした時間つぶしというか過ごせたななかなか。 みたい で, でちびらを置いていた車の中はさあの日陰木陰木陰に駐車してでシェードもして行ったら帰ってきたら全然な熱い、あのーね、断熱がんってきてるからこういう車普通の車と違うなとは思うな普通の車やったらすぐ熱で熱こもるもん、ね、<笑>というわけで今回の動画は以上ですいいね、はい 今回の動画面白かったよ、姫路に行きたくなったよっていう方はチャンネル登録、そして評価、コメントお願いします。 ここで改めてチャンネル登録の仕方のご説明です。トップページのチャンネル登録というところを選択していただくと登録済みになりますので、こちらでチャンネル登録が完了です。その横のベルマークは新着動画を通知する機能ですので、もしよろしければそちらの登録もお願いします。